はお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうがコメコメクラブはシュークリーム酒美奈子マリそして我らスチームシューマイ騒ぎ屋家業20人桜真夕中桜とともに歌い踊ります縁結びの神様でもいらっしゃる大黒様に私たちの恋の歌よさこいドラゴン奉納させていただきます回れ右 チームシュウマイよさこいドラゴン。 さん<音楽>の気持ちの張りまいあばわしでおおさんかんざしかを見たよ」<音楽> 恋い恋「ま、恋してるんだよ」「夢見ないとだっていいんだよ」 Bye.、Huh? Thank、you